ししましたと、うん、こっからの活動って私は結構なんかトントントンっていってるふうに私は感じてるんですけどはたから見るとねほうほうほうどういうふうな流れでこう活動していたんですか上京してからは、まあ、上京してきてまあぶっちゃけそんな甘くなく東京というのはおまあ来たからってこう仕事があるわけでもなく、うん、いきなりドンと。うんうん でそこでまあすることないからとりあえず映画館をこうチケットもぎりみたいなバイトをし始めあそうなんだバイトしたんだね、はい、ここでこうオーディションを受け始めるレッスンも行きました、うんうんうん、はいむちゃくちゃ行きましたねその当時オーディションの数を数多く受けてたんだね受けましたね結構そっから2011の西野花さんのオーディションに受かってその時のツアーに回ったのが初めての全国ツアーの おすごいのうなかわいいのにハト胸のやついるみたいな<笑>気になりましたけれども。<笑> まままあまあまあそうねパフォーマンスしてましたよ、うん、11時の時私初めて上京してやったのが「うん、あのワンダーランド」だったのでうんそうだその時でその時に多分ねドリカムさんの現場で会ってるんですよう ん, うん、うん、ででも同時期ぐらいにね、上京した日だったんですね、うん、そうですねなるほど西野かなちゃんのオーディション、うん、私も受けたことあるんですけど、ね、実は原宿で会ったオーディション受けたことある落ちました<笑><笑><笑>、まあ、振り渡しねしてくれたダンサーの方とかも、うん、あの知り合いやったりしたんですけど お前じゃキャラが濃いって思ってたらしい<笑> お, 前お前の色はカナさんじゃないと思いながら私に振り渡ししてくれたらしいんですけど<笑>そうやったかと思いながらちょっとね落ちてうぅ、えー、って言いながら野球に送りました<笑><笑>そうなんですとてもね素敵な現場っていうのはね聞くんですよねカナ、うん、さんちなみにどんな人柄なんですかっていう聞いてもいいですかいやもう あのままというかもう、うんうん、本当に感謝を忘れず大謙虚で、うんうんうんうん、もう努力家で、えーうん、で優しいですねそうなんかライブの時も何回「ありがとう言うね」っていうぐら い, い, や い, やいやめちゃくちゃこうね、うん、ファンの方のお客さんにありがとう、うん「ありがとうありがとう」っていっぱいね言うんうん、印象のあるアーティストさんですねさんの現場はどれぐらいだってこと、うん、何年ぐらいだった 日曜かん3年やってでその後に安室奈美恵さんの出ました「神田大好き安室<笑>ちゃん」オーディションに受かって5年やって、はいうん、で奈美恵さんが引退された後にまた金谷に戻るんですよああこの5年は安室ちゃんなんだそうなんですなんでまあ金谷は5年ぐらい なるほど、ね、空いてるけども、うんうん、えそのあむちゃんの現場っていうのは、うん、どうやってバックダンサーになれるんですか、うん、<笑><あー><笑>乗れるんですかこれあれなんですよたしまましたけど実は2011年に上京する前に2010年に、はい、オーディションを受けてるんですよあむろナゲさんのええー、あったんだ あって見事に落ちるわけですよ、うん、だったのでその時同じグループにあのエンズってい う, こう強靭なダンサーがいまして、うんうんうんうん、強ですね、はいうん、も う, こう受ける時にこのエンズってい う, こ う, もう超絶なダンサーがいるんですけどもう見て踊り見た瞬間にあ俺もう無理だわっていう<笑><笑>心折れちゃったんだ心折れちゃったっ う, うまいしね体利、うん、くしね鼻があるしっていう、うんうんまあ、それがあってえっ、ー、と2015年かなの時にオーディションが、はい ありまして、はい、その当時そのゆうすけさんって、えっ、ー、と、あのなめさんのリーダー、うん、ダンサー、リーダーをやられてる方から。はい、なんかこう、おじ、オディションがあるから、受けてみないかって、こう言われて。それは、だから、あの、声がかかった人しか受けれない。そうです。オーディションってことですね。そうすオープンじゃなくて、はい、なるほど、クローズドオーディションでございます。はい、もう、そうそう、多分、あの、もう。ああ、もう、集められたもうもうもう。ダンサー陣が。すごい。ふうー、でも、オーディションなんですね。うん、もう、オーディションで。はい なんで2時3時ぐらいまであったかな長め長めを う,、ね、う ん, うん結構がっつりまあでもその日にはあ、うんはいはい、受かった人は、はい、えー、と落ちた人は、はい去ってくださいの、はい、次の曲覚えます<笑>、はい、やりますはい去ってくださいみたいなのは確か2回23回あった気がします残っていくわけですね、うんうん、終わった後、もう大号泣何残ったの、はい、その時受かったのが良二、はい、さんっていうあの大先輩の 戦いってそれともともとこうやられてて、はいはいはい、で1回オーディション受けるっていうこ1回落とされてみたいなでなんかんーラメエさんあるあるなんですけどやってたけどもう一回オーディション受けてくださいっていうのが結構ある現場でそれにちゃんと書けるんですね、うん、新人の方と一緒に、はいえー、なんでその時受かったのは良治さんと俺んかな男はそのメンス2人、うんこの うん、<笑>で女の子は宇野ちゃんっていうあの小説ダンサーとマーサーで今海外でバリバリ活躍してるマーサーの2人かなーかかかマジで、うん、へえその4人っ<笑><笑>なるほどね、はい、その四人に残ったんだ、うん、じゃあそっからもスタートしたんだ安室さんの現場ムイエス いいね、<笑>まあ5年もね、同じクルーとしてやっていて、うん、ちょっとね、う短い時間で語れないかもしれな い,、うんうん、れないんですけれども、うん、リハーサルの雰囲気だったり、ねうんうん、まあ、本人のアーティストさんの、うんうん、に感じたことだったりとか、うんうん、<笑>もうでも、な ん, なんていうんだろうな、あすうん、もう<笑>な、なんていうんだろう全てをこう。 なんて言うんだろうなぁ。一言じゃ言えない。好<笑>き<笑>だそうです。イースタライブ遊びに行ってください。<笑><笑> インーライブで聞いい。いいいてください<笑>ちゃん好きな方。いやいやいやもうすごいですよね、私はまあちょっと世代的にはこううちの姉ちゃんの2個上ぐらいの世代が結構好きなお姉さんが、が、うんうん、綺麗なお姉さんがこう安室ちゃん好きっていうイメージがあって、うんうん、で で, でもね、やっぱ大スターだったから、あの最後の、えー、ファイナルの時の DVD はうちにもありますかって、っうん、まあいいうん、見ました、うちで結構ね、何回も出るんですけど、うんうん、最後のね、 アンコールもこうワンピースのキャラクターが出てきたりるから全然ワンピース大好きで、<笑>そのワンピースのこう主題歌っていうかそういうのもね、うん、あのなんか歌われてるので、うん、もう私はもういやっぱ泣いちゃいました、うん。ワンピース好きとしてはもうそれとさらにこう卒業がこうね引退が重なって、うんうん、もうめちゃくちゃいいライブツアーだったと思うんですけど、うん、それも出てたいやんか。オンネこいつが。要<笑>所<笑><笑>感動したいのにこいつが。 なんですけれどもふざけてますけどねはじ<笑>めにね<笑>踊ってるんですよ、はいはい、その時はねその時はもう、うん、でその引退ツアーの一番最後の時の東京ドームだったんですけど、うんはいはい、もうまあ裏話としてもう本当に出る前こうみんなエンジンを組んでいくぞっていつもやるんですけどもうその前にダンサー全員大号泣っていうこう。 ああ環境あるんだね、うん。あれはやばかったですね。だもうねファンの方もみんなねみんなアムロショックでなってました、ね。いやーもう<笑>その東京ドームのあの5万人のそのみんなのこの雰囲気と、うんうん、こう引退しちゃうんだっていう感じのあるとでその場場外にももう強烈なこの音漏れ ファンの方々がた、ね、大変ななことになってたんですけど時代一時代をもう作ってきた、うん、走ってきた方ですから、うんうん、と一緒にねこうダンサーとしてパフォーマンスがね一緒にできたっていうのがいやーもう本当にすごくないだってさ最初さちょっと前編の方とかねこの、はいはい、動画見てもらったら分かると思いますけど、うん、なんかアップダウンなんか大学生になってやっとアップダウンを<笑> 始めました俺みたいなやつがさ本当<笑>ねそんなステージに立てるなんて思ってましたいやいやいや思ってないですよもう本当にすごい現場をね、うん、本当経験してて、うん、ずっと喋りたかったんですよだからうんありがとうございます<笑>、ね、ふざけてるけどさほんまにでもすごいポテンそのダンス経歴でそういう、うん、あのステージを、うん、掴んでいくというか、うん どれぐらいのやっぱこう努力というか、うん、こう練習をね、ダンスの穴埋めをね、うん、遅かったからさ、うん、してきたと思う、ねうんだけど、めちゃくちゃ練習したなっていう時期は、うん、どういうススケジュールでダンスをやってたのか、うん、いやー、もうでも、とりあえず、上京してきて、仕事なかった時は、本当、正式になかったことがあんまなかったから、ちゃんと受けなあかんわと思って、東京でダンスを習うみたいな<笑>。 <笑>うんうんうん、やっとこそ 習, 習うっていうクラスに行ったんだねいやもうクラスに行ってごめんなさながら「俺<笑>やれなんつって日々勉強ですよね<笑> <笑>日々勉強ですもう本当に、まあ、ダンスも、ね、すごい頑張って練習したと思うんけど、うん、なんか桐ちゃんのやっぱさこう人柄というか、ねうん、こう喋っててもやっぱ私もそのドリーの現場でしか一緒じゃなかったけど、うん、でもなんかこう印象にすごく残るというか、うん、話しやすい愛想のいい青年だなっていうのは思ってたのでそういうねこうダンサーとして以外の部分の人柄みたいな魅力も、ね、すごいあるダンサーの方だなって思うんですよ。 なんかそういうコミュニケーションみたいなこととかこう場の雰囲気をさこう明るくするタイプだと思うのでなんかそんなまあ自分の中でこういう風にしようとかなんか意識で心がけてることありますか真面目に聞いたんでごない。<笑><笑>いやまあでも。今<笑> や, やからほんまに。う, ん, うん。ダンサーが苦手な部分かもしれないね。あ あ, あ。できてるわけではないけど自分がいるその現場現場。 ってていうもののに対しての、まあ、責任はもちろんあるけどもなんかこうチームワークというか、まあ、そこも含めてこうバックダンサーの仕事かなと俺は思ってるのでなんかその、まあ、暗かったら明るくしたりとか、まあ、こう誰かを立てたりと か, なんかそういうのも含めてなんかこう空気づくりじゃないけど多分それがこうオンステージに全部出ると僕は思ってるんで。 なんかそこも含めてなんかいろいろ考えながらやってるところはありますねあ真面目に言っちゃった<笑>言って、ね、結構真面目なチャンネルやからな<笑>、まあ、<笑>ほんまに<笑>そういうのがね上手な方っていうのはやっぱりねこう、ダンスだけじゃなくてやっぱりこう、大学行ったり社会経験いっぱい積んだりとかちょっとねこう違うことも勉強してきた人がなんかね、うん、得意なイメージあったりするんですよね 気使っでできるるみたいなののがあるので、うんまあまね民主筋としてはあ遅かったんかなダンスに行くのって思いながら全部ね、うん、ちゃんと大切に北海道で培ってきたこう人柄なのかなと思いながら、うん、<笑>ちょっとここからですねちょっと話を飛んでですね、うん、あのご結婚おめでとうござい ま, したとうざいます なんかダンサー界隈、結構こうおめでたいというか、うん、あの結婚しましたっていうニュースもね飛び交うような、うん、もう世代だからなのか、うん、そういう話になってきたんですけれども、うん、奥様はダンサーさんなんですかって言ってたん、まあ、すっていう時にやっぱこうダンサーの男の子とか特に緊張するんちゃうかな、うん、結婚しますっていうご挨拶とか不安はあったりしたそのじゃあまず彼女によし俺はこの子と結婚しようっていうのをこう覚悟した、うん、その時はどういうタイミングだったんですか まあなんかまあ正直僕から言ったっていうよりはえまあ<笑>あの<笑>まああの結構グイグイな奥さんなのであそうなのはいもちろんあの大好きですし、うん、あのその流れであのご結婚しましょうっていうあれはあったんですけどいやもうそれこそご挨拶ですご挨拶ご挨拶あ聞きたいですよねできました緊張しましたよねもうやばい あれこっっこちの長崎出身で、長崎の方にじゃあ、ご挨拶に行って、ほえー、ちょっと、まあ、親御さんの反応とかも気になりますけれども、うん、もうどんな感じだったんですか、うんまあ、職業も職業なので、そのダンサーっていう、その大丈夫なのかとか、うん、ねなこのダンサーって何してんのとか、はいはいはいはい、これからどうなんねんみたいな、まあ、あっちの疑問もありつつ、うん、来るだろうなっていうので、こっちも用意し していたんだけども真っ白です。<笑>なか綺麗なかこうきれいめな格好でいた。<笑>なんかまあそそそんな感じだったかなスーツではなかったけどもまあ本当になんかこう結婚のご挨拶はもう本当この中であズームみたいな感じでやってその後ご挨拶させてもらったんだけど、うん、もう真っ白で脇汗びっしょりで、うんうん、もうはいとしか言えない。 えなんか決定的な言葉なんかないんですか娘さんをここにくださいとか何を言ったんですか聞いてもいいかないやー<笑><笑> 何, 何言ったかな、うん、おおめっちゃ真っ白やん真っ<笑>白すぎていやでも本当あの、うんうん「幸せします」っていうことは、うん、ご両親の反応というか、うん、はそれはダンサーですと。 うん、まあ個人事業、主フリーランスっていう言い方もしますけど、うん、まあそういう職業なんだなっていう分かった時の、うん、あの反応というか、まあ、心打ちはわ、ね、からないんですけども、うん、どういうご両親だったんですか、相手方は。いや、もう絶対、絶対、ドンって言われるだろうなって、覚悟していったら、<笑><笑>もう本当に、い や, あのやい、大丈夫かってい う, こうあの、ドンドンってこう言葉でね、こうドンって言われるかなと思ったんだけど、いやもう本当になんか、ありがとうっていう。 えー、お幸せに し, してあげてくださいみたいなあそうなんですね<笑>ええー、もうそんな関係ないよとなんか娘が幸せならいやもうもうそんなそんな感じですねええー、そうだなすてくなご両親なんだろうな、えー、お疲れ<笑> お疲れよかったですねいやいやもう大丈夫だもす聞いてる感じ奥様が結構明るそうというかもうもうもいもすごいこう陽気に聞こえるんですけどいやいやもう本当に。ねそういう方なのでご家庭もそういう方だったのかなご両親がね、うん、そうなんですもうイケイケ豪語な感じの、えー、ご両親でも楽しくねうん、うん、か頑張らないといけないですね頑張ります<笑>初め、ね、真面目なんでね顔をふざけてるけど真面目なんで そ圭佑もじゃあまあ糧を持ったということで、うん、これからねやっぱ、うん、あのいろんなこう責任もこう、うん、感じながら、うんまあ、でも大好きなダンスもねもちろんステージに、うん、現在も立っているということで、うん、今年の活動から今後はどういうふうにしていきたいのかっていの聞いていってもいいかな、うんうん、はいワンラブワンハートっていう、えーうん、アーティスト男女10人の。うんうん アーティストがいましてこう振り付けとか、えー、と育成とか監修みたいなところまでやらせていただいてるんでなんかそこの子たちもこう頑張って東京ドーム内連れてきたいなっていうこうい思いもありつつおーあるんですかこうホームページというかその子たちのページみたいなのいこちらにありますのですはい、はい、えーうん、プロデュースしてるそうですのでよかったら応援してあげてください、まあ、あとはえっ、ー、と曲を作ったりしてますね 作曲していや作曲じゃないんだけどそれもなんかプロデュースみたいな北海道の DJ の方 と,、はいえー、と北海道のラッパーの方ととかシンガーの方をこうつなげて曲を作りましょうっていう今プロジェクトをやってましてあ俺がそのジャケット作ったりとか、うん、MV 作ったりとかしてるんですけど今もう4曲目かな4曲ぐらい発売しましてで、うん、来年もまたそういう活動はやっていくんでそ れ, それも。 いろいろやってんだね<笑>いっぱいなっちゃうけども<笑> SNS も貼ってるのでちょっと投稿確にもしてみてください、うん、やってるんだねプレーヤー以外のこととうんちょこちょこっと話していただいてそれはずっとやりたかったの、うん、お声がかかってやったお声がかかったのとやりたいのとまだ両方です ね,、うん、ですねここも一応まあダンス好きのチャンネルなんですけれども、うんうんうん、<笑>はいそういうまあ後輩に向けての、うん、メッセージや意味があればお願いします 僕は昔からこう「ならざわって熱い思いでずっとやってきたわけではなくて慣れちゃった人なのでだけどそこに対してこう責任をこうしっかりやるなっていうタイプの人間なんでなんかちょっとあんまりアドバイスにはならないかもしれないんですけどどっち行こうかなってこう進路とかこう悩むことって絶対いっぱいあると思うんですけどもし何もなかったら自分何やってるだろうなってふと考えた時にシュンって出てくる方を ののの道に進むのっってていいのかなってまあそれが全てではないですけど僕も今年で36歳になりましてマジか、えー、<笑> 36歳までずっと続けてることってダンスだなっていうそのあー結局結局なんか他のことはなんか飽き性なんですぐいろいろやめちゃうけどダンスはずっとやってきたのでなんかそういったものがもしあるんであればなんかそっちの道も見てみてもいいのかなっていう寄り道をしながらね、うん、って思います ダンスを大人になってからやかかなとかやっぱりすごい今ね踊ってみるとかいろいろダンスルールが来てて、うん、今のタイミングから始めてもいいのかなっていう人もねいると思うんですよね、うん、少なからず、うん、だからそういう人たちはやっぱりそのケスケのダンス経歴っていうのは結構こう、うん から頑張ってもいいんだなっていう、うんうん、後押しにはねすごいなる人だなと思ったので、うんうん、出て欲しかったです、うんうん。ああなるほどなるほ ど, なるほど。ちっちゃい子ところからやってきたのでなんかそういうパターンじゃない人もお呼びしたいなと思っていたので、うんうん、そうそう今日はねお話が聞けて本当に感謝ですありがとうございます奥さんも本当にもあのお会いできたらですねあのけいちゃんのね口大会をしましょう。<笑> そんなことないよ な,、ねん な, ことない。そんなことないよな。そんなことないよ本当にありがとうございました。本日のゲストは、ダンサーのけいすけでした。ありがとう。